まさチャンネルのまさですさあ快晴の中 CB650R 奈良市ツーリング第2弾としてですね毎年行っております福島の先輩のお墓参りに行っておりますさあ で, ですねその途中でですね CB650R を乗っている方 すべての方が悩んでいることではないかなというところの、ですねもしかしたら解決ができるんじゃないかなというところをですつ、ね、かんだのでですねやっていきたいと思うんですけども、それはね何かと言いますと、でですすね風切りピルピルル音ですこれね、CB650R を乗ってる人じゃないとわからない話題です。で何かと言いますと 風切り音がね、ヘルメットじゃないですよ、ヘルメットの風切り音じゃなくて、車体自体に風切り音がするんですよ。でそれが、ピロピロピロピロぴうの、ピぴピぴピぴピぴピぴピぴピぴピぴで、どの音かっていうのを今、皆様にお伝えします。で、これ、なぜやってるかっていうとですね、実はね、僕のバイクだけじゃないからなんですよ。実は r を レンタルして走った時もこの音がしてて、これ何の音だろうどこが鳴ってんだろう俺が鳴ってんのかなとか、カメラが鳴ってんのかなとかね、その時き GoPro だったんで、今日はね、あのー、ソニーのね、アクションカムなんですけど、なんかおかしいな、どこが鳴ってんだろうと思ったんだけど、結局やっぱりバイクから鳴ってるんですね、この風機論が。なので、この音が、 僕だけじゃなくて、みんなの CB650R にも乗っててみんな耳障りに感じてると思うので解決をしていきたいと思いますじゃあどの音かと言いますとこの音ですちょっとヘルメットはゴーゴーゴーゴー言ってると思うんですけども今ね100キロねこれね60キロぐらいから言いますからねキューって高いピロピロピロピロって高い音しません で、この音はここを塞ぐと止まります。わかります今してないです。今してます。今してないです。今してます。マイク拾ってるかなもう一回やってみますね。 今今ししててます。す。ないですマイクが、ね、拾ってくれてればいいんだけど、このね、だかいピロピロン、これは多分解決できるんじゃないかなと思うんですよ、で、皆様の CB650R にもなってるはずです。 でどこで解決、どこが鳴ってるかですね、どこが鳴ってるか、僕、いろいろこれ、やったんですけど、いろんなとこ触って、これはね、あとで写真で出しますけども、メーターの上にねくぼみがあるんですよ、これ、あとちょっと映んないと思うんですけど、ここなんだよね、ここ、ここに1箇所ね、へっこんでる場所があるんですよ、なんでこの形になってるのかがよくわかんないです。これがね ここでさ、この戦下のホンダがね、これ、気づかなかったのかなって感じなんですよねで、ここに、ここをシールで、シールとかなんかでこの、これ、埋めちゃえば、もうしないと思うんですね、なので、次のサービスエリアで休憩したときに、そこにステッカーをね、ちょうどいいサイズのステッカーを準備してきたので、それを貼って、 実際に解決するかどうかっていうのをですね。確かめてみたいと思います。用意しました。こんな感じですね。この段差をまたいでこんな感じで貼っていって。もしこのピルピロンが解消すれば、これは本当にホンダのお席の椅子。ちょっと貼ってみます。 でこれでギュッて押しちゃうと同じ形になっちゃうんでこのまま坂道にスロープにするようにちょっとふわっとこう張りますこれねあくまでの実験なんでもし解消できればねあのもっとちゃんとしたものを作りたいと思うんですけどもこれでねまた走ってみたいと思いますはいというわけでですねシールを貼って 段差をスロープにして走り始めましたが残念ながらめっちゃピロピロ音ですここなんだけどななんだろうねこれ裏面とかのなんか 気,、えー、なんか気流というか そういうい感じなんですかね、まあ、スクリーンをつけてしまえばもう解決する問題だとは思うんですよで僕スクリーンをつける予定なのでもうこの音はねスクリーンつけてしまったらしないんですねその前にスクリーンとかあんまりつける気がないネギとはネギと抜いたいっていう方のお力になれればいいかなと思ったんですけどこれは結構難しそうだぞうわめっちゃピロピロ音じゃん なんだろうねこれなんか裏面とかになんかこの音が鳴る仕掛けがありそうな気がしますねこの辺なんだと思うんだよなこの ETC がここつくじゃないですかこの辺の隙間なのかなって思うんだけどだけどここに指を置いたら止まるってことはこれが関係なのかなこれ剥がれると思うんで。 この下に貼ってみるこれいやーこれは関係ねえだろうなここからこっちにかけたもんねここなのかなここに一回貼ってみましょうか の隙間を塞いだら、これでね、ここにもくぼみがあったんで、ここのくぼみを塞いだらどうだろう。とりあえずこれで一回走ってみましょう。そして風切り音どうかな。あれ止まった気がしない。 早く止まってんじゃないかな。もう止まったね。ちょっとしてる。 やっぱこう触っているとなんか ETC が関係してる気がするなー、アンテナの部分がだけど、今、張った位置でだいぶ解消した、かなりピロピロ音が少なくなったっていうのが実感できますね、それはもうちょっとなんか工夫すれば止まりそうな気がします、だいぶね今日のこれでツーリングがね快適に行ける気がする、だいぶピロピロ音が少なくなった。それではではすね まさチャンネルはこの動画だけではございませんたくさんたくさん皆様のためになる動画アップしておりますのでチャンネル紹介動画がこの後流れますそれを見てよろしければチャンネル登録をお願いいたしますそれではまさチャンネルこれにて失礼いたします青い空に紅葉紅葉紅葉前田紅葉男国復活おめでとう